はい、今ちょっと水を入れて待ってみたら、まあ、こんな感じでちょっと伸びてきました、はい、で最終的にはこんな感じでなっていったと思いますちとブラックライトでちょっとはいでブラックライトを当てるとこんな感じで 蛍光物質が光ってとっても綺麗に見えます。はいオッケーです。はい。何でしたっけ最後<笑>、はい。じゃあチョークを使った。ああ。はいじゃあ今日は。 チョークを使った簡単な実験を、あとチョークを使った毛細管現象を利用した簡単な実験を行いました。ぜひ皆さんもやってみてください。